Okay, i m d e a d o o at the Shindaru. Yeah, I'm that way to jet lag. <laughs> oh, yeah, y o u e the construction road. y a h o 今、ロンジレスにいますイエーイあの、全然あのイベントの目の前にいるからあんまり見えないなんですけどはい、えーと、実は3日間前ぐらいにサンディエゴについあの着いたなんですけど時差ボケでやばくてもう3日間ぐらいずっと寝たりとか。 休んだりりりととかか寝たた食べたりとか家でしたので、えー、何も取れなかったんです、うん、はいで明日から一番アメリカの大きなイベントで言えるかな30年前から始まったアニメエクスポというのをイベントに参加させていただきますイエーイ参加させていただいてるっていうか来ちゃったそれでは、えー、とローサンゼルスなのに初めて食べるのは The bad It's ンプ <laughs> <laughs> 日本のやつがアーティーティックアイテらだね。 Him. <laughs> <laughs> it's good. 意外とめっちゃ it's good だよ <laughs> はい、今、イベントに着いたなんですけど、全然、あのイベントはね、向こうなんですけど、向こうの向こうで。 でもうここまでのラインなので多分3時間ぐらいかかっちゃうかもしれないって言われてちょっとビビってるでも小池と違ってみんな全然違う衣装着たりとかもうコスプレできてるままがいたりとか、まあ、コ, スプレコスプレで着るのは当たり前のことなんだけどあの中身はねあの着替える場所はないみたいんだよないみたいなので私たちももうコスプレできてるいやー全然風呂も動かない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 So can we just slow down? The only thing I'll do is lay h e r e next to you. We need to slow down. Thank you, you're so amazing. I love it. I love it. <laughs> I love it. <myself. laughs> I love <myself. laughs> <laughs> <laughs> it. <love you. laughs> <laughs> めちゃめちゃくてえー、っと何ていうんだなんか結構日本とイタリアのミックスしてるような感じのイベントだと思うんですよね結構いろんなブースはやっぱりセガさんとかフェイトとか5式なやつが多くて結構東京事務にとかコミケのブースが多かったですでもなんか結構アーティストさんとか個人でコスプレ屋さんとかも多かったのでちょっと なんかヨロッパと日本のミックスな感じするからめちゃめちゃ面白いイベントです。イベントの中でみんな ではに入ったすご い, <笑>すごいグル そこの方に何かホットドッグが売ってるの全部全部ホットドッグ、うん、やば<笑>面白いなことはねみんな今日かってないよ今日かぶってないのにもう物だらけだ y e a t s 最後の日のイベントでーすーわあ。ちなみに今日は実は日本とイタリアの方に私の誕生日なんですイエーイでもアメリカだとあのアメリカの日なのですごいアメリカ人な感じはする<笑>、はい、で今はもうイベントの中なんですけど今日は月曜日ということで 早めにイベントが終わるで早めにって言っても9時から6時までですよね日本だと2つだったんだけどこの3日間は朝の9時から夜の1つ夜朝の1時までだったいや信じられなくてめちゃめちゃしんどかったですめちゃめちゃしんどかったですやることが多すぎてたまらなくてであの着替える場所がないんですよもうホテルとか自分も家からコスプレーから出ないと 違えられないんですよ、イベントの中でし え, えーってな感じになって今日はサトですこんな全然見えないなんですけど結構あの動きやすくていいかなって思ったんですでえっ、ー、と今からなんか今日はなんか見てる通り人がちょっと少ないです月曜日だしやっぱりもうアメリカの日なのでもう お, お祝いする人多分多くて多分 すごく動きやすいだと思いますで日本と違ってラインがないんですよでみんなどこでも座れるんですあのさコミケくさあの一瞬に止まったらめちゃめちゃ来るんじゃないですかスタッフは頑張らないでくださいって<笑>でもでも分かるでも分かるそうじゃないと今日は人少ないから、まあ、別にいいんだけどもう金曜日土曜日は一番人が多くてみんな ここでもう止まってもすっごい動き動きつらかったです何が起きてるのかもう分からなくて大変だったさてと、えー、と、今から事務所の方 と,、えー、と打ち合わせしてその後はもうショッピングです、yeah. yeah.